みなさん、こんにちは。はい、私たちは福島県郡山市で活動してやります日本大学工学部よさこいサークルさくらかね大川一門よさこり隊です<笑>本日、メインステージでの最後の演舞、最後となるこの演舞 全力で我々が今まで練習してきた成功を笑顔で踊ろうと思いますですので観客の皆様もぜひとも五千円お手拍子のほどよろしくお願いします<笑>それではまいります英語<笑>に思える闇夜の中へ鳴り響くはしゅうないあの輝きを 確かめに行こう。王家第二十三章。黎明。 ゴンズゴでも前を向きたいとそう思った時、うん、そこがいつってスタートラウンドなのだと 見てくださったお客様に